着きました。 しししいいいね、ねねメメルルちちゃゃんんに行きましょう、はい、行きままょょうう、ね、<笑>素敵だめるるっと上がって。原宿の IKEA の3階に 授乳室があります。とても綺麗です。見てください。エアコンも完備。でもしフォーミュラ作るのがここで挿入する場所があります。手洗うとこもあるので衛生的です。鍵付きの扉とホームズ街の場所もあります。えーえー<笑>はい、授乳準備できます。授乳室というものはこういう綺麗なところなんですね。 めて ま,、はい、ます本日は友引きです。 日柄がいいですね。 ママは私のドレスやドレスボーダーメルちゃん。 ドア、ディメージングイッド、ジャウ。フンキンスプルムニー です綺麗ねいい天気ですごい綺麗本当、ね、すごい。 素敵素敵 Benar-benarnya, guys. Ini ni. Kasih baby juga ada. 素<笑>素素敵、ね、素敵敵ねちちゃゃん、んんすだだよ<笑>しい、ね、いままう感 じ, か, んじゃ素敵よル<笑>かわいい。 行 っ, ようね、行ってきます。行ってきます 今日は、ね、引き で, すもきいですあっまぶ、ね、しいね。 あっちは結婚式やってます<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>はなはなはなは な, はな 道 入, 入るところ。